今日の俺は恐ろしいアドオンを持ってきたこれでサバイバーを一網打尽だだまず強いポジションは封鎖しよう最初の下準備は念入りにしなきゃな破滅の前にもしっかり罠を置こう さあ罠を拾いながらサバイバーを探すぞなに息がいいなまじめてそんなによぶなって破滅あるのに回ってるなー 確認さっきの S だな後ろ見すぎたな いたいた何あれなんか一人死んだぞ。 わな罠かかれ。注意して大回りしたか。やるな。 デッハ持ちか。お、は何かかったぞ。そっち行くか。 薄く2人目だここの罠を拾って強い立使われる前に設置しよう<音>この罠一駄目だな に逃げたのか2回復旧ダイエゴ招待だ ここには設置してここにも設置しとこう青髪見つけたぞいやいや同じタイミングで引っかかられると困る あっちはいいかまずつろう、うんうん、間の罠なが邪魔ですぐ救助できなかったらしいな、うんうん、まず逃げられないように仕掛け直そう猶予よだな。 っは忘れてたああバベチリないからどこにいるかわからないなもがかないところを見ると解放か違った。 閉じてんのかと思ってた。ここにいたのか。2階に釣れたのがでかかったな。早くバベチリが欲しいなー。 you